はい。というわけで、あ、もう録画されてるのね。はい。ありがうございます。おはようございます。はい。というわけで、はい、今日がですね、うんえー、レインボープライドの最終日で、うん、一番の本番ですね、うん。はい。になってます。はい。うちらはね、そううん、パレードがあって、はい。五、えー、番目の、えー、マリチフォーオールジャパンさんのトラックの上に乗せていただくことになっているので、えー、余裕で公園までやってまいりました。はい。緊張しますね。嬉しいよね。いや、嬉しい。本当に嬉しい。うん。うん なので、うん、精一杯あの盛り上げる感じでやっていこうと思いま す,、うんますえー、めっちゃ人が昨日より全然いっぱいいますうん良、うん、かったはいというわけで、えー、着替えましたね、うん、はいこれからですね、うんえー、整列して、うんえー いや、うんばんなきゃね。なん頑張る、何頑張る。えー、何、もういいよ、<笑>じゃあ、ちょっと。<笑>まあまあまあ、とりあえず。ね、すごく、ね、緊張してるんだけど。そうだね。はい、あの、精一杯ね、うん、やっぱ、伝えていこうかなと思います。はい、お願いします。 はい、というわけで、ね、はい、行ってまいりました。行ってまいりました。行ってまいりました、はい。楽しかったね。すごく盛り上がった。うん。いやーね、あのーね、えー、もうなん、なんだろうな、言葉に和らわせないな。うん。でもう本当に、うん、まあ、パレードに一緒に歩いてくれた人もそうだし、うん、沿道から。応援してくれた人もそうだけど、うん、本当に。 なんかこんなにその思ってくれてる人たちがいるっていうこと、うんうん、がねうん嬉しいしねそうだね感動したよね、うんうん、だってあのー、パレードを見るために沿道に集まってくれてる人たちはもちろんいるんだけどさたまたまその場所に居合わせた人たちでさあのー、うちらが「ハッピープライド」って言いながらさ 手を振ったらさ、振り返してくれたりとかね、うんうんうん、なんか頑張ってみたいな声かけてくれる人がいたりとかね、うん。そうだね。うん。嬉しかったね。嬉しかった。うん。楽しかった。楽しかった。うん。うん。でそれと、まあ、僕らのことを知ってくれてる人で。声かけてくれて、うん、一緒に写真も撮ってくれて。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>本当に嬉しい、うん。うん。うん。まあ、あいにくね、雨は降っちゃったけど、なんか。 それはそれでまあ良かったね。まあいい思い出になった。まあ雨の中でもみんなでね一緒にパレードして雨の中沿道で応援してくれてる方たちがいてねいいパレードになったんではないでしょうか。はい。うんはい、というわけでですね今回の動画はここまでにしたいと思います。えー、3日間ね 開催されれたんですけれども行かれた方行かれてない方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、機会があればねあのー、いろんな土地土地でパレードレインボープライド開催されてますので是非是非行ってみてくださいはい。はい